状況下でなかなか相談に出場速度がかわず今回はようやく全量カップルましたそしてこの大会ではいことにいい しし出てって言ったけ 東京の空と北海道の大地をつなぐ 子供もかっこいか。